どうも、久留米ふるさと大使の上田まりえです。皆さん、お元気にされてますか、えー、久留米は、私はやっぱり六門商店街、それから石橋文化センターが大好き。石橋文化センターにはえー、っと白鳥がいます。 とっても美しいです、えー、入ったところから緑のリズム像も素敵ですし、えー、雨の日だったら、えー、図書館も楽しめますし美術館も楽しめます、えー、ここでですね私は中学校時代ブラスバンド部の、えー、発表会とかもあったりとかしていろいろと思い出もあるんですがやっぱり子どもの頃から母親に連れてきてもらっていたとてもお花の多いそしてなんでしょう、ね、噴水もなんか印象的なので。あのー 未だに行くと子供の頃を思い出しながらああ綺麗なところだなと思います久留米を離れてみてやはりああいうところっていうのは意外となかなか ないんだなと思ったりします最近はあの文化センターで梅替え餅も買えたりするみたいですね、えー、好きなところたくさんあるんですけれども、えー、ラーメンや焼き鳥それから餃子は、えー、今度帰ったら食べたいなと思うものです是非、えー、皆さん久留米に遊びに行ってね上田まりえでした